はい、えー、というわけで壁画が完成しましたどうですかクルッパ見てここ見 て, みてここなんと壁画の一部にクルッパくんの絵が描かれてあります今回はですねちょっと話せば長くなるんですけども白とピンクと黒で、えー、壁画を描いてみましたこの壁画を見ることができるのは 久留米市調留センターだけです。ぜひ皆さん見に来てください。入り口入ってすぐ正面のところにありますので、えー、たくさんここで写真を撮って楽しんでみてくださいね